レッスン13、リオシー光の干渉です。ステップ1、リオシービームスプリッターになります。まず、皆さんご存知だと思いますけれども、ビームスプリッターというものは、何かガラスとかの材料 で, で作ってあるものとして、ある光は通りますが、ある光は反射するものなんですよね。そして、これ、例としては、これがインプット。 入力としては 1,2 がありますし、そして output、出力が3と4のモードがあるんですね。そして、それの電磁板にはこういう表現になりますが、この E3 plus equal RE1 plus plus TE2 plus になるんですね。で、この R と T とこの E1 と E2 の意味は何でしょう まあ、その E1 と E2 は、E1 はこっちの入力光なんですが、そしてそ、その R は反射することなんですよね。そして、それが反射して、reflect して、こっち側に来るんですよね。で、その、3番目のモードとしては、それが入るんですよね。 そして t が transmission の分で、それが取り抜ける分なんですけれども、それが2の部分かける、その通る率になるんですね。そしてこれが振幅の計算なんですが、そしてこれが e4 は同様に e4 がそれが1から取り抜ける分と、 2 か, から反射する分なんですけれども、今回はエネルギー保存するためには、こっちがマイナスになってるんですね。こっちはプラスになってるんですが、こっちはマイナスになります。そして、この計算になると E3、E3 プラス絶対値の事乗プラス E4 プラス絶対値の事乗イコール E1 プラスの事乗プラス E2、 プラスの事情になるんで、すね絶対値でこれが、それのエネルギーとエネルギーなんですが、これが出力エネルギーと入力エネルギーは一緒になっているとの証明になるんですね。そして、これを守るためには条件があるんですけれども、それが R 次乗プラス T 次乗イコール1にな る, になるべきです。 すると、これがユニテリーの条件なんですが、これが、この措置としてはユニテリー演算になるんですね。えっと、演算子にすると。そして、数学的には書くと、この E3 プラス s E4 プラスイコール S かけるこのベクトルなんですけれども、この S の演算としてはこれが、 rt, t-r になるんですね。そして、それが工程の分なんですけれども、今回には量子の説明にはしたいんですが、量子にするとどういうものになるでしょうまあ、今回にはこれがハットつけて、これが演算子になるんですが、e3、e4、e イコール s、e1、e2 になりますね。 そうすると、s e q u a rtt-r。それが先と一緒ですね。そうすると、それを確認したいんですけれども、どうやって確認すればいいでしょう。まあ、それを確認するためには交換、交換条件を守らなければなりませんが、そしてその交換条件を見てみよう。 この場合だったら、先の E3、E4 があって、そうすると、いつもの使っている A3、A4 で、これが消滅演算子なんですよね。の A の A3 の消滅演算子が A1×R plus A2×T になるんですね。そして A4 のハットが、 t, a1, m i n u r, a2, a2 になります。それが入れ替えると、それの交換条件 な, なんですが、もちろん、それは a8、a t 1dagger、equal, a 2 h a 2 h a ガー必ず1になるんですね。そして、a2 ハッ1と A2、A hat2dagger の演算子はゼロになるんですね。これが異なっている場合とこれが一緒になっている場合。そうすると、それが入力なんですが、今回の辺では出力電波なんですが、A3、A3dagger イコールこの表現に な, るになります。 A hat 1 plus T A hat 2そして sort of no, R A hat 1 dagger plus T A hat、uh, 2 dagger の演算詞交換詞、no. になるとこれが RG 乗 A hat 1 A hat 1 dagger plus TG 乗 A hat d a e TG dagger plus TG. A2 hat, A2 hat, dagger. それがもちろんこれが1とこれが1になりますので、これが R 字上プラス T 字上プラスそれがイコール1とのは先には述べたでしょう。そしてこれが合ってますとの証明になります。ですが、それが他の書き方もあるんですけれども、例えばこれが 50-50 なんですが、これが一つの書き方になります。 s イコールルート2分の1のかけるこの行列としてはこれが 111-1 になります。が、これが r 次乗プラス t 次乗イコールまあ2分の1プラス2分の1イコール1になるんですね。ですが、もう一つの書き方があるんです。そのもう一つの書き方は 111-1 じゃなくてこれが 1ii1 になります。で、こっちは S' と 呼, 呼びましょう。で、これもその交換条件を守るんですけれども、これは使えるんですかで、これがどっちが合ってるんでしょう本当 の, の量子効果 と, としては、そのビームスプリッターを説明する、表現できる書き方はどっちがいいでしょうまあ、実は、 両方が大丈夫ですなぜかというのは、これが材料によるんですけれども、これがまあどんなガラスか、どんなもの で, で、光媒質としてはそれがどういうもので作ってあるか、それがどっちが合っているかには変わります。で、これがまあいろんな有名な、本当に有名な実験の論文については、 どっちでも出てくる可能性がありますので、それがご注意ください。そしてこれが、さっきは 50-50 のビームスプレッターとしては説明したんですけれども、今回にはそれがアシュメトリックとしてはそれが可能かどうか見てみましょう。で、この反射すると取り抜く、あ, あの、 ファクターが、それが、こっち側には r と t を呼んで、で、右側にはそれが r' と t' と呼びましょう。そうすると s、s イコール t rt' t r' になりますね。そうすると、a hat3 e q u a r a hat1 plus t' a hat2 で、a hat4 e q u a tA hat 1 plus r dash A hat 2になります。それが、交換条件としては、それがいつ守るかというのは、どんな条件で守るのか、これが r、r dash の絶対値と r, r の絶対値は一緒になっている場合と、この t dash の絶対値と t の絶対値は一緒になっているんですね。 ですが、これが複層数になる場合もありますので、それが異なる場合もありますね。そして、それが R の公約 R、R star、R 公約なんですか、その R スター t プラス R dash t それが0にしなければなりません。そして、 r star t plus r dash t dash star それも0にしなければなりません。そうすると、これの r の絶対値事情プラス t の絶対値事情イコール1になります。